God. <sighs> 啊。<音楽> カナダ、ドイツイタリアマレーシアアメリカイギリスインドネシアイスラエルフランスシンガポール